紅白、キングプリンス5人体制でのラスト紅白、愛ャイバンな集大成。第73回 NHK 紅白歌合戦が31日、東京、渋谷区の NHK ホールで開催された。同会場でのあり観客開催は19年以来3年ぶり。コロナ禍で封印されていた出演者が一堂に会するオープニングがついに復活した。 来年5月22日をもって平野潮25ラメンバー3人が脱退するキングプリンスは5人体制でのラスト紅白後半終盤に登場した5人は曲名通りアイチャイバンな集大成のパフォーマンスを披露した2018年のデビューから5年連続5回目の紅白出場5人としてのラスト紅白で有言実行の 100点満点のステージを披露した。来年5月22日をもって、岸優ユタ27、神宮寺ユ太タ25とともにグループを脱退、ジャニーズを退所する部屋は、5人で出る紅白は最後になると思いますので、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスをしたいと思いますと意気込み、ステージへ向かった。5人全員でエンジンになり、手を叩いて気合入れ。 歌唱曲、アイチャイバンは、キラキラアイドルのイメージを覆す、ハードなダンスナンバーで、ナンバー、一アイチャイバンと宣言する歌詞も印象的。本格的なヒップホップダンスで冒頭から見せた。リハーサルで、長瀬角、23、は、最後の部分は紅白用に構成を変えているので、今まで見たことない新しいアイチャイバンなのかなと、富所をアピールしていたが、 最後は5人で見つめ合いながらリズムに乗り、人差し指を高く掲げた。歌唱後、カメラに抜かれた審査員席の嵐、松本潤、39、は温かい眼差しを5人に向けていた。リハで100点満点のステージを届けたいと、完全燃焼を誓っていた5人は全員笑顔で肩を組み、満足そうな表情、パーフェクトパフォーマンスで5人での紅白を締めた。